沼の主であるダイジャが夜も眠れる悩みを抱えて相談を持ちかける殺人事件の犯人が沼に死体を捨てたのだが納得がいかないというのだ次回主のダイジャ聞いていた